Ah, ah, 目覚まし投稿ホームルーム」「今日日直誰なのトップニュース」「イ t イイツレイ」「なんだちゃん」「帰りに寄り道コンビニ」「とはいもない話」「何時間もする」「気になるあいつのストーリーを見る」「過去だとかしょうがないわ」だとか「今正しい顔で演じ切る」「BAKEDOWN、ah,」okay. C とかばっかり。まだエモサは腹八分目。あとは二割。寂ね。僕だけの歌。 練習で着席なんて当たり前だと思っていたょ聞いてくれてきた人周りもなくなってから気づいたの栄養発そポケモンするべくは自分の感情ハンドルのマスターそ空のスマホで思い出すのキラキラの音覚ていた今しかないこの一瞬は今を生きてとかばっかりもうあげた反撃の帽子